皆さん、こんにちは。今日は、こちらの、オッドキャストの S40。こちらはもうすでに購入されていらっしゃる方、多くいらっしゃるんですけれども、今回は、このオッドキャスト自体の新しい機能として、追加された、Cast to HDMI という機能。まあ、これによって個別再生ができるんですけれども、 そちらのご紹介と、もう一つは、このオッドキャスト購入したんですけれども、まあ問題点がいくつかありますので、まあそちらのご紹介。具体的には、音の遅延。それから、こちらのエアマウス。まあこちらがなかなか作動しないということがありますんで、まあこちらの問題が起きた場合の、 対処法についてのご紹介をしていきたいと思います。で、まず一つ目なんですが、新しい機能として個別再生ができるようになりました。で、これが、まあナビと、これアルファードの30アルファードのディスプレイオーディオなんですけれども、まあ後ろがまあ後席モニターだと思ってください。で、この状態で個別再生ができます。 まあ、通常の使い方ですと、まあこういった使い方がメインで、もうこの使い方しかないと思われている方もすごく多いんじゃないかと思うんですけれども、実はこういった前と後ろ同時再生ということだけではなくて、前と後ろを別々に個別再生をすることが、このオッドキャスト自体の機能として今回新たに追加されています。 で、それはどうするかというと、まあ今これ YouTube 見てるんですけれども、こちらです。ここに Cast to HDMI という機能があるんですが、こちらをタップしていただきます。そうしますと、はい。このように、今、こちらの方が今 YouTube で、今こちらがホーム画面になったわけなんですけれども、 例えば、ティーバーを見たいという場合、ここを押していただく。そうすると、ここ再生していただくと、はい、このような形で、前はティーバー、後ろは YouTube といった再生が可能。これがまあ個別再生というものになります。で、これは、ノアボクシーなんかですと、 ついてたりするんですけれども、ただ、アボ僕の場合でも、前と後ろが個別の YouTube や Netflix、Tva e、まあ、ネットを使った動画再生というのはできないです。まあ、前が例えば DVD で、後ろがネットとか、前がネットの動画、後ろが DVD とか、まあ、そういった使い方はもちろんできるんですけれども、前と後ろが両方ともネットで、 違った番組を見るっていうことはまあできなかったと、まあ、いうことなので、まあ、オッドキャストの S40 によってそれが可能になったということになります。でステップワゴンなんかは、こんなコネクトのナビですと、もともと個別再生という機能がついていないので、まあ、このオッドキャストを使うことによって、動画による個別再生というのがまあ可能になったというのが、まあ、非常に大きな変化点になっております。 でもう一度戻ります。こうしていただくとまた戻るわけなんですけれどもで次に困りごとということで音の遅延があるんじゃないかということをまあ何度かコメントでも書いていただいてるんですけれどもそちらをまあ見ていきたいと思いますでもこれすでに エコーっぽくなってるのがお分かりいただけると思うんですけれども、ま、少しこう共鳴するような感じで、少しこう音のずれがあるのが分かると思います。もうこれは正直言って対処法っていうことで言うと、もうありません。もう仕方がないことなんですけれども、ま、このぐらいだったら許容できるかできないかということをちょっとお伝えしていこうと思います。それが分かりやすいのが何かと言いますと、例えば、その場合、効果音で、 聞いていただければと思います。まあ、音が連続して流れるともう共鳴している感じです。音の始まりと。音が。 切れるところに注目して聞いてみてください。まあ正直遅延はもちろんあるんですけれども、まあ私的な感想で言うと、まあ許容範囲かなというふうに思っています。も, ものすごい遅延で、もう共鳴というよりも、むしろ2回なんか音が聞こえるような、 そういった、もう、位相ズレみたいな感じになってしまうと、ちょっと問題かなっていう気もするんですけれども、まあ、こういった、音の始まり、音の終わりのところでの、まあ、その、音の聞こえ方っていう意味においては、始まって、終わってというのが、しっかりと、まあ、メリハリある音には一応なっているということがお分かりいただけるのではないかと思います。 まあ、その理由は、まあ、視聴者さんもおっしゃってたんですけれども、こちら、HDMI のケーブルをリア席は使っています。で、こちらのフロントナビ側は、まあ、USB の接続になってしまうので、まあ、どうしてもこう音の転送速度っていう意味においては、少しこう差が生じてしまう、位相のずれっていうのが、まあ、どうしても生じていると。 とといいうことなんだと思います、まあ、それによってどうしてもナビからの出力する音と HDMI からの出力する音というのがどうしてもこうずれてしまってまあおそらく HDMI から出力する音の方が少しこう早く出てるということなんだと思うんですけれどもまあそれによって音のこう少しこう位相ずれっていうのが出ているよということになります、まあ、これはまあ問題というかまあ少し気になるところではあるんですけれども まあ今の現状ではもう致し方のないところかなと思います。はい。で、次に最後なんですけれども、こちらのエアマウス。これがなかなか効かないよとおっしゃる方がいらっしゃるんで、まあ、こちらの、まあ、ペアリングの方法も含めてご紹介していきます。でもうこれすでに効くようになっていて、ここを押していただくと、はい。このようにもう普通に ようになりますまあ、これが通常の状態なわけなんですけれども、まあ、これが通常こうならないよとおっしゃる方もいらっしゃると思うんで、そのやり方をもう一度ご紹介していこうと思います。こちらの設定を選んでいただいて、この Bluetooth になります。ここの画面を開いていただいて、Bluetooth。で、今、 正常に作動している時ときっていうのは、ここ、BLE リモートというのが接続済みという画面が出ております。で、これが接続済みにならないで、ずっとつながらないといった、まあ、状況が出ていることが多いよということなんですけれども、試しにもう一回、今これつながってるんですが、もう一度これを削除して、 1からつなげてみたいと思います。1回解除します。で、この状態が実際つなげていない状態なわけなんですけれども、何をするかと言いますと、まず、ここの電源のボタンを押します。で次に、このリターンとここの OK ボタンを押します。ここ長押ししてください。 で、この BLE リモートっていうところが出てくるんで、ペア設定で更新とそこを接続済みって出るんで、まあ、それによって、今検索中ってなってるんですけれども、はい。あとはここのボタンを。 押していただいたりすれば、はい、もうすでにつながってるんですけれども、まあ、こういう感じで、つなげることが可能になると。ホーム外に戻ります。で今、私の方も、これ、見ていただいてもわかると思うんですけど、こ, このコントロールボタンし押せば、ちゃんと機能はするんですが、ここ、 カーソルを出したいんですけど、ちょっとこうカーソルが出なかったりすることもちょっとこうあったりします。まあ、その場合、もう一度、ここを見ていただいて、まあ、接続済みにはなってるんですけれども、もう一回解除していただく。で、もう一度、この電源ボタンを押していただいて、 はい。これ、繋がらないパターンですね。繋がらないと、ここ、ペア設定ってこうやって押しても、上がってこない。さっき、ここ、接続済みって出ましたけど、で、またこれ、ちょっとリモコンも、おかしいです。ここ、電源入らない。まあ、その場合は、こうやって、一回電池を差し抜きしたりとか。で、私もこれ、リモコンがいまいち調子が良くなくて、 で、あることをやって復帰したんですけれどもでそうするとまたここ光りますでこう電源入れてでもう一回ペアリングしてみますで更新 まさに皆様がつながらないといったまあ状況に、あ、今つながりましたね。更新を何回か続けるとやっとこうつながるような感じなんですけど、でもおそらくカーソルが効かない可能性っていうのがあるかなと思います。ここを押すとカーソルが出てくるはずなんですけども、今カーソルが出ない。 うん、そうですね、ここに出るんですけど、全然動かないといった状況です。じゃあ、こういった場合も、めんどくさいということがあると思うんで、じゃあ、どうしたらいいのかっていうことを最後にご紹介します。それは、ここです。システム。でも、もうリセットするしかありません。 でもすべてのデータを削除、消去するのは嫌かもしれないんですけれども、もうここをリセット、もしくはまあ Bluetooth をリセットしてもいいんですけど、私やったんですけど、ここだけではダメでした。なのでもう全部リセット一回しちゃいます。で、今までの Podcast と違って、これリセットしたとしても、なんか日本語じゃなくてすべて英語になっちゃったりとかっていうことが、 今回なくなっているので、まあ、リセット自体は安心してやっていただけると思います。で今ちょうど立ち上げている最終のところになります。はい。で今ちょうどアンドロイドが立ち上がろうとしているところになります。で、もう一回落ちてから、さっき立ち上がったんですが、今落ちてもう一回再起動が始まります。最初リカバリーした 時は起動もちょっと時間かかるんですけれどももう一回再起動かけるので少し時間がかかりますはいでまあホーム画面になったんですけれどもこの状態からもう一回エアマウスを設定してみたいと思いますでここです Bluetooth、で今、下何もないんでもう一回同じ要領でやってみます電源ボタンを入れますでリターンー OK ボタンはいであそうしますとこのような形で今即座に反応しましたけれども接続済みと で、ここを押します。そうしますと、はい。このような形で、カーソルがしっかり出てきますんで、もうエアマウスとにかく立ち上がらないっていう時は、一回リセットをするしかもう今現状方法がないと、まあ、いうことになります。まあこの辺もファームウェアをもうちょっとオッドキャストの方でしっかりと煮詰めていただく。実際にこうユーザーの方がこう使うということにおいて、まだまだ こう煮詰めが足らないところというのが正直あるなというのが私の感想でしてまあ音の遅延なんかもやはり煮詰めが少しこう甘いところが出ちゃっていたりとかっていうのもありますしキャスト 2HDMI もこう途切れたりする時っていうのがやっぱりあったりしますまあそういう意味において少しまだこう商品性としては少しこうまだ煮詰めなきゃいけない段階があると。 まあ、ただ、いずれにしても非常に素晴らしいガジェットであるってことは間違いないと思うので、もう少しこう、見つめというものが、まあ、必要になってくるんではないかなと思います。で、こちら、デバイスノットアクティベイティって書いてあるんですが、これは、この、Wi-Fi をつないであげれば、消えます。はい、これによって、ここの表示が消えるようになって、 通常通り使えるようになると、まあ、いうことになります。はい。ということで今回はこちらの o d ト c a s t の S40、まあ、こちらの方の、まあ、新しい機能についてのご紹介と音の遅延、エアマウスのつながらない時の対処法、まあ、こちらについてのご紹介を今日はいたしました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりまして 最近こういったガジェット系を強く力を入れてレビューしておりますんで、ぜひ興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いをいたします。それでは。